えー、どうもこんにちは、えー、私サスペクトユウタという名前で、えー、YouTube でちょっとした活動をしております、えー、ゆータというものです。はいはいえー、この動画はですね、えー、まあ私うつ病を患っているんですけども、えー、うつ病当事者ではなく、えー、健常者の方に見ていただきたい動画となっています。はい。 えー、YouTube にすでにすでに出ている動画の大半は、えー、当事者が見るような当事者しか見ないような感じになっているので、えー、この動画はぜひあの健常者の方に見ていただきたいと思っておりますはいでまずですねうつ病って 何, 何がどうつらいのっていう話なんですけどはい まあ、もちろんあの気分が落ち込んでるのはもちろんなんですけど、はいね、多, 分多分健常者の方のイメージだとうつ病ってあの何落ち込んでるだけ 気, 気持ちがただ落ち込んでるだけっていう認識だと思うんですけどね大半の人がそうじゃないんですよちゃんとあの身体的な不調も出るわけですね、えーえー、激しいいめまい えー、めまい立ちくらみ、えー、頭痛吐き気、えー、激しい倦怠感ですね分かりやすく言えば、まあ、熱が8度9度まではいかないですけどずっと7度5分ぐらいなんか微熱ぐらいのだるさがずっと続いてる中に、えーあね、頭にノーミスにもやがかかったような。 なんかボヤーっとしてでその状態で、えー、がずっと続いてるような状状態態でですね、はい、その状態で、えー、やれ何仕事をしろとか、えー、もっと身近なことで言えば、えー、お風呂に入るとか歯を磨くとか、えー、そういったこともできなくなるんですよね。あの本当に体がだるいので本当に気のせいっていうレベルじゃないんですよ。はい そうなんですよね一応ちゃんと身体的な不調があるんですよなのに、えー、血液検査ですとか、えー、いろいろな病院での検査では引っかからないというこれが厄介なんですよねでもしっかり具合は悪いというそういった症状です、はい、でまあそのうつ状態を薬で抑えるわけなんですけども、えー ちょっと薬が効いてちょっと元気になった時によくあるのが、えー、起死燃料ってていうあの気持ちが、えー、出てくるわけですねあの本当に落ち込んで る, 落ち込んでる時はあの そ, そんな気力もないぐらい気力もないぐらいにあの何もできないんですけどちょっと元気になる と, ちょっと行動できるようになるんで。 あのそうですねあの、起死燃料が出てきます。起死燃料っていうのは、まあ、要するに、ちょっとこれ言っていいかわかんないですけど、まあ、自殺願望ってことですね、が出てきます。はな、い、んで出てくるかと言いますと、あまあ、僕の場合 は, はですけど、えー、なんですかね、風邪とか、えーまあ、新型コロナウイルスとか、そう い, そういったものには、 終わりがあるじゃないですか。あの何ですかね免疫がついて、えー、菌を排除できれば体から排除できれば、えー、治るわけじゃないですか。うつ病はそうじゃなくて終わりがないんですよずっとなんですよずっとこんなのが続くんだったらもういっそ死んだ方がいいんじゃないかっていう考えに至ってしまうわけですよ。はい、そうですね でうつ病が原因で で, ですねなんか起こるさまざまな嫌なことっていうのがあるんですよ実際に、えー、うつ病の症状の中に情緒不安定っていうのがありまして、はい、なんか急に怒り出してみたり、えー、急に落ち込んでみたりとかこう波がすごい病気なんですよね波がすごい病気なんですよでそれにえー まあ、まあ、私個人的な話ですけど、えーまあ、それに耐えかねて、えー、元妻からは、えーえー、見下り班を突きつけられたという状態ですね、はい、で、仕事にも行けず会社も辞める羽目になってですね、何もかもなくなってしまった感じですねうつ病ではい それでそれでそその事実でも落ち込むしそうでですねで病気の症状でも辛いしだったら死んだ方がいいんじゃないかに繋がるわけですね、はい、だからあの、うん、どこに住んでてもですね そ, その家その家を事故物件にしてしまう可能性があるわけですよねちょっと怖いですよね、はいうん だから、ね、もしなんか部屋借りるときがあれば、あの絶対にうつ病なのは隠すつもりなんですけどね、はいはい、そうですね、まあ一応、しっかり具合が悪いんですよ、はい、気の持ちようでどうにかなるだろうなんて、そんなレベルじゃ絶対ありません、はい、本当に辛いです、本当に何もできなくなります。 はい、でなんか無責任なことを言っている方がいまして、えーっとですね、私、ツイッターやってるんですけどもちょっとうつ病関連の内容をツイートしたんですねしたらなんか返信があってこんなことが書いてあったんですが、えー、国立大学法人を母体とする臨床心理研究学室というところがですね、えー、うつ病はやはり気のせいだと気のせいという結論に至ったと。 なんか無責任こと言ってるらしいんですよなんか言ってるっていう返信がそういう返信が来たんですねツイッターでふざけるなと<笑>、ね、ふざけるなですよね本当に本当に気のせいってレベルの具合の悪さじゃないんですよ本当にほ、うんにだから、ね、もし家族にあのうつ病になった方がいらっしゃる方が い, いましたら あんたダラダラしてないでもっと動きなさいよとか仕事したらどうだとか早く社会復帰しろとか、えー、もっと頑張れよとかだらけてるんじゃないかとかそういうことを言わないでほしいんですよね。そんなことは100も承知なんですよ、はい、なんか自分がダラダラしてああ こ, これじゃダメだなって思ってるんですよ。思っっててるけどできないっていう 現実的にでできないんですよそこそこにね泣きっ面に蜂ですよね本当にそれをそういう言葉を浴びせかける行為は本当にだから絶対やめていただきたいんですよねはいそれがさらにむしろさらに追い詰める結果になってるっていうことを、えー、分かっていただきたいなと思いますはいそうですね だから、ね、うつ病を治すためにこうしてやった方がいいんじゃないかとかいろいろ考えるんでしょうけどないんでですよねこれが、ね、今現時点であの私、精神科通ってますけども、えー、多分、先生の言うこととか聞いてるとですね、えー、治し方こんな人分かってないなって思 う, 思うんですよ。 だから確立されてないんですよね治し方がそこもそこもまた厄介か、はいで私うつ病っていうかその異常が出だしてからもう6年ぐらい経つんですけど約約6年ぐらい経つんですけど一向に治りません、はい、もう悪くなっていく一方っていう感覚ですね、はい、これは多分なってしまったら一生付き合うしかないんじゃないかっていう。 感じです、はい、で自分の場合になった原因ですねなった原因はまあ多分過労一言で言えば過労ですね。二、はいえー、交代の仕事をしておりました。はい、夜勤 鬼, 鬼夜勤鬼残業で本来2人でする仕事を相方が休んだら。えー なんですよ夕方から次の日の朝まで1人でやる羽目になるとかざらにあったんですよ。はい、でそれあのしばらく耐えてたんですけどで最初に出た異常がですね私に最初に出た異常が、えー、市販薬のバカ の, バカのみ OD ってやつですねオーバードーズってやつなんですけど。 何でしょうそのつらさ辛すぎて辛すぎて仕事が身も心もつらすぎて何かに頼らなきゃこれはやってられんということで手を出したのが市販の風邪薬だったんですよ、はい、で市販の風邪薬私が買ってたそれは1回規定量は3畳なんですけど、えー、1回で30畳とか飲むようになっちゃって。 なんかだんだんだだんだん効かなくなってくるんですよね。なんかな分 か, かりますかねあの薬飲んのんだ時はあのふわっとなる感じという か, なんかこの訳んかんなくなる感じそうあの感覚にして自分をごまかして、えー、きつい仕事をしていたって感じですね最初は。た、はい、多分今にして思えばですよあの うつ状態を風邪薬でごまかしてたような感じですかね。はい。まあそこからどんどん悪くなっていって、えー、で 離, 離婚退職とさっきも言いましたけどに至ったわけですね。はい、えー。この病気は誰でもなるみたいですね。で皆さんあの気をつけてください。本当に誰でもなると思います。本当に。うん、本当に何か。 夜 勤, 夜勤やってる方とか、えー、長, 時間長時間労働してる方とか残業が長いとか4時間も5時間もやってるとかそうですねそういう人はいつなってもおかしくないですはい何かあこれ異常行動だなって思うことがあったら疑ってくださいはいうつ病を発症してる可能性が高いですね はい、そうですねはい私の経験上で話す内容は以上なんですけれどもえー、本当にえー、最後まで聞いてくれた方もしいらっしゃいましたら本当にありがとうございます、はいえー、また機会がありましたらねあのこういったしゃべる動画もちょっと出してみようかなと 思っていますのでぜひともよろしくお願いいたします以上ですありがとうございました